ははい、い、えー、皆さんこんこにちはサルです、えー。今回はですね武田コーポレーションのキャンピングストーブ L という商品を購入したので、えー、紹介していこうと思いますこんなね、えー、真っ黒いパッケージでね、えー、かっこいい感じで、えー、カインズで約4000円でね購入することができましたはい、えー、早速開封していきたいと思いますもう見た感じね富士見産業の、えー、ストーブと全く同じ感じのね、えー、黒い伸縮性のある 厚みのある、ね、しっかりしたメッシュの袋に入ってました、はいえー、これを開くと中に、はい、このように一式入っております藤、えー、見産業の以前買ったものよりもですね実は一回り大きいです<笑>今ちょっと引っ掛けてね破れちゃいましたけど取扱説明書がきちんとね日本語で入ってますえっ、ー、とね注意してほしいのは、えー、縁などで手や指を切らないように十分注意してくださいと。 い う, ふうなことが書いてまますのでね、えーまあ、鋭利な部分がありますので扱い方によっては怪我をする恐れがあるため手袋を着用してからご使用くださいとまだ小さなお子様には組み立てやあの撤去作業をさせないでくださいねとこのあたりねあの注意してくださいで箱にはですね、えー、二次燃焼の仕組みということが書かれてあります えーまあ、煙が少なくてね、高火力で、えー、燃やせるということで、通常はですね、まが燃えた後不完全燃焼の部分は煙となってね、空気中に飛びますが、この場合だと、あの何ていうんですかね、ストーブの底の部分の穴から入った空気が加熱されて、煙の、ね、発生するストーブの上の方でね、合流して、煙をもう一度燃やすと。 1次燃焼以外にその2次燃焼をさせるという機能が気に入って私はこの筒状のねストーブをもうずっと愛用しております、えー、では組み立てていきますが、えー、全部でね4つのパートがあるみたいですはいこんな感じですねでこちらが一番上でこれがあの薪の床ですねでこの厚みがですね、えー、中に空気を通す 部分があって、えー、二次燃焼の、えー、空気が飛び出す穴ですねがありますでこちらは底の部分で、えー、空気を吸い込む部分ですねこ面白いのはですねあの吸い込む部分も空気を吹き出す部分も、えー、丸とかね、えー、長方形じゃなくてこういう平行四辺形のようなね形になっていることですなんでかなちょっとよくわかんないんですけどおそらく まん丸や長方形の穴ではなくて平行四辺形の穴にすることで、えー、空気を吸い込む時も吐き出す時も少しこう渦状のですね流れを生み出してまあ言ったらですね炎にトルネードのような効果を与えるまあそんなことを狙ってるのかもしれません分かりませんはいでこのね薪をね投入する大きな口が開いてますね これもねあの、今までの私の富士見ストーブにはなかったので新しい、えー、機能といいますかねになります薪の投入口はですね横幅が9 5センチ、縦が5 8センチとまあそんなに大きいわけではないんですけど、うん、あの小さめのね薪ならどんどんあそこから投入できるということですねで上にごとくはねあんな風に開くものがついてましたそれぞれの如くはハトメとかのリベットではなくて 3点のスポット溶接でくっつけてあってなかなかのね製造技術ではないかなというふうに思います深さもしっかりありますで気になるのはねサイズなんですよこちらの絵が参考になるかもしれませんフレームストーブの大きい方と L との違いえっ、ー、と高さは2センチぐらいかな まあ、寸法をね描いてるから見ればわかるんですけど、うん、上から見たサイズ感はそうだよねちょっとちょっと失礼ながらそうだよね少し違うんだけどその少しが感覚的には、まあ、割とちゃんと違うなっていう感じはするよね微妙なサイズ感だな これ尺センチメートルで伝えてもわからないんだけどえ見れば見ればやっぱり違いがあるかなっていう感じだよねまあちっちゃいのはねめっちゃちっちゃいんでねいいんだけどねこの2つのサイズ感の違いがねなかなか数字で長さを言っても分かりにくい感じかなほんとね微妙に違うけどやっぱ違いは違いね違うものだね そんな気がしますはい、えー、ということでじゃあ今度はね片付けをやってみようと思いますこんな風にごとくをですね全部折るよりはあの水平にねした方がいいなと思ってますでそれぞれ4つのパーツに分けて逆さまにしたりしてこうちょっといつも迷うんですけどね、えー、こうやってはめ込めば、えー、この高さになるんですよね これ、ね、あの本家の、ね、ソロストーブも、ね、こんな風にあに分割式ではないのですごいなあという風なことを、ね、いつも私思うんですけどね、えー、本当にコンパクトになりますので、まあ、これだったらギリギリ、ねあのー、持ち運べないこともないかなと、まあ、車とかだったら、ね、特に楽勝ですよねただねこうやってしまった時にやっぱ中央にねあのべっこり、ね、くぼみがあるので、まあそこにできればクッカーとか入れたいですよね。 はいえー、ということでまあちょっとね ご, ご提案です、えー、せっかくね安く手に入れたストーブなんでねクッカーもね、えー、格安で手に入るものっていうとまずこれセリアのね蓋付きボールですね、まあ、タッパーついててねあの液体も入れれるのであの汚れたものを入れてねゴミとして持ち帰る時なんかもね蓋がついてるので便利なものですでちょうどこんな風にね入ります素晴らしいですね1 2センチのね えー、ものだったらまああの綺、ー、麗に入ります内側に入ればね少し余裕があるんですけどでこういうねクッカークリップがないとあのー、扱えませんのでクリップも一緒に入れたらいいかなということで、えー、クリップをそこに沈めてふたつきボールを置けば、えー、余裕で入る感じになりますあとねあのふたつきボールだけだとね、えー、取って食べることがねやりにくいのでこういう例えば 手つきボールこちらもあればねいいかなという気がします。はい、あのー、焦げ付き防止のね。シートを切って入れてるんですけど。これセリアの一番大きなね。手つきボールです。こんな風にね。ぴったり入ります。はい、<笑>あのー、焦げ付き防止シートはね。あのー、落ちちゃいますけど、えて、ー、ステンレスのね。あの厚みが薄いので、あの焦げ付き防止のシートがあった方がね、えー、後片付けが楽だと思います。 今内側に入れたのはあの何をしてるのか分かりませんが、えー、ダイソーのね一番小さい手つきボールあのセリアの一番小さいやつだとねああいう風にスタッキングできないんだけどダイソーの手つきボールだったらね一番小さいやつはあの中に入りますもうぴったり入るんでねあの何ですかねぴったりすぎてねちょっとこう圧をかけないとね出し入れできないぐらいですでこれセリアのね白カップリッド はいえー、こちらはね私があの建築金物をつけてねあの取っ手をつけてますのでまあと言っても、えー、ホームセンターで買ってきた一文字と言われる金物をセリアのリッ、えー、ドの穴に入れてリベットで留めただけなんですけど蓋としてて便利なので、えー、一緒に持ち歩いてますこういうふうにすれば、えー、合計3つの容器とあと目的の異なる2つの蓋を持ち歩くことができるので。 例えばね食材だけ持ってどっかお気に入りの場所に行って外で調理をして食べるなんていうこともね気楽にできるんではないかなというふうに思いますでは実際に最初から組み立ててみて調理の準備をするところまでやってみましょう組み立てますからまずこんな風に出して簡単ですね、えー、乗っけてやって五徳を開けば完成とでここにね1 2センチのクッカーはね乗りませんので でごとく締めればねまあはまるんですけどこれはあまりよくないですねはいあのこれはね多分やってたら何かで失敗すると思うのでまあやめた方がいいですなのでまあ素直にごとくは開いてキャンドゥで売ってるコンパクト焼き網を乗せればいいいと思いますこちらはあの一辺が1 5ンチあって開いたごとくの上にもしっかり置くことができますしその上にクッカーを乗せればね安定感もありますし、えー、クッカークリップはね ああいうふうに、えー、ちょっとね一工夫してやれば固定することも可能ですはいで合計3つのね、えー、こういうねボールがあれば沸かしたり取り皿として使ったりもできるのでいいんではないかなと思いますで片付けですねはい、えー、網まで含めてね全部入りましたこんな感じでどうでしょうかはい、えー、今使っているのがね富士見産業の これより一回り小さいね、えー、ウッドストーブこちらも二次燃焼でねどうせそうね週にね33回と言わないな5回5回っていうのはその朝晩で2回っていうねカウントした時にね5回ぐらい使ってるんですよでもずっとやってるのでね 甘ずらしなんでねかなりねまあいいステンレスだと思うんですけど、まあ、劣化はねしてきてますので錆びてダメになりそうなら世代交代をしていこうかなと思ってますあと少し大きい薪をね燃やしたい時があってその時にはねやっぱ一回り大きいとね全然違うかなと思ってましたのでこちらを購入してみました最近は中華製のピコグリル型の形をしたストーブだと もう1500円ぐらいでね、買えるケースもあるということで4000円というのは決して安くはないんでしょうけど煙を出さない二次燃焼ということで、えー、いいなと思う方はね、参考にしてください今回もご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします